ハハハハ。 今日もいい天気だなあ。そうだね。こんな日は。こんな日は。昼寝をしよう。昼寝進まないのか?。旅の基本は急がないことさ。そ、そうなのか?。 やっぱりどこにもいないねどこ行ったのかなこっちいないね にもいないね、そうみたいね。 だったら、みんなで乗れるのにな。 GOD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 うん。父たち、すごいだろう<笑><笑>。もうこんな時間。こっち、こっち、うん。眠りながら笑ってたよ。え？どんな楽しい夢を見ていたんだい？夢。 行こうか、こっち。友ハハハハハ。<笑>そう<だ>ぜ<笑><笑><笑>